じゃあ上の歯から見ていきますねはい、えー、左奥から CC 斜、えー、線 AA 前歯写って ABCABC 続かないそんなじゃダメじゃないだってここ この句は違うんじゃない。